いまだに王朝時代を生きている国家にはある意味最も相応しいことなのではないでしょうかどうも政治いろいろの学部です次期大統領就任が有力視されているユンソンギョル候補の発言に対しムン大統領が噛みついた模様です 連合ニュースの記事を引用します韓国のムン・ジェイン大統領は10日、大統領選の保守系最大野党国民の力候補、ユン・ソン・ギョル前検事総長が、大統領に就任すれば、前政権の石壁生産捜査を行うと述べたことに対し、謝罪を求めた。青瓦大の白玄美報道官によると、ムン大統領は秘書官らとの会議で、 ソウル中央知見庁、検事総長を務めていたときは、現政権の石兵を見ないふりをしていたというのか、それとも存在しない石兵を作り上げるというのか、答えるべきだと指摘。現政権を根拠もなく石兵捜査の対象、違法に追いやったことに強い怒りを表すとも述べた。ユン氏は9日に掲載された大手紙、中央日報とのインタビューで、 文政権初期のように過去政権で積み重なった弊害を正す赤兵生産捜査をするかどうかを問われ、するつもりだと答えた。現政権初期の捜査は憲法と原則に則 っ, ったもので、次の政権が自分たちの不正と違法捜査すれば報復になるのかと反問し、すべてはシステムに従ってすることだと語った。とのことです。 古代中国では統一王朝が勃興し、世襲制度によって皇帝が受け継がれ、その王朝が腐敗の兆しを見せると、皇族以外の人間がクーデターを起こして新王朝を建てる、という歴史が繰り返されていました。新王朝を建てる人間は大義名分にこだわります。すなわち、私は自身の私利私欲で現王朝に反対するのではない。 苦しみにあえぐ民の声に応えるからだという言い訳を必ず用意しているんですね。この苦しみにあえぐ民の声を天の命と捉え、天の命が改まるから王朝が変わるのだという論理です。この天の命が改まることを革命と言います。決して私利私欲からではない。天命によってあいつにとって変われと言われたからだというわけです。 この天命を受けるための条件は一つしかありません。全王朝が悪逆非道だということです。仮に全王朝が禅性を強いていたとしても、それだと自分の大義名分が成り立ちません。故に新王朝を成立させた者は、必ず全王朝を悪逆非道に仕立て上げるのです。これを現代でも行っているのが韓国という国なわけです。 韓国歴代大統領がほとんどすべて悲惨な末路を迎えているのは、もちろん当人が在任中に罪を犯したこともありますが、この天命、大義名分の考えが根底に脈々とあるような気がします。仮に前大統領が脳々と余生を過ごしていたら、前大統領が悪逆非道だったから私が代わって 大統領になったのだという論理は成り立ちませんからね革新系のノムヒョン氏は大統領退任後に投身自殺後を受けたのは保守系のイ・ミョンバク氏ですイ・ミョンバク氏の後は同じ保守系同じセヌリ党のパククネ氏でしたが同じ政党であろうとも天命の理論からは逃れられませんパククネ氏が直接獄に送ったわけではないですが イ・ミョンパククネ氏については記憶にも新しいところでしょう。韓国史上初の女性大統領にして、韓国史上初めて弾劾を受けた大統領、さらに韓国史上初めて罷免された大統領でもあります。パククネ元大統領って、韓国史上初を3つも持っている大統領なんですね。 パククネ氏も当然のごとく収監されましたが、今は恩赦されていますね。この大きな流れから見れば、ムン大統領も退任後に収監されることはほぼ十中八九間違いないでしょう。だからこその激怒だとは思うのですが、ソウル中央知見庁、検事総長を務めていた時は、現政権の席兵を見ないふりをしていたというのかというのはちょっと意味がわかりませんね。 現政権というのは、ムン政権のことを表しているんだと思います。となると、ムン大統領は、自身の後継者と目されていたチョググ氏を、葬り去ったのは他ならぬ、ユンソンギョル氏だということを忘れているのでしょうかそしてそのユンソンギョル氏を憎み、必要に追いかけ回し、中三重氏など資格を送り込んだことを忘れているのでしょうか見ないふりをしているどころか、 ムン政権に抗い続けたのがユンソンギョル氏であり、このユンソンギョル氏に対してムン大統領が必要な攻撃を仕掛けた結果、共に民主党にとって最強最大のライバルを作り出してしまったという事実を忘れてしまったのでしょうか。ムン大統領の今回の激怒はもしかしてボケているのかという疑念を生み出すほか、さらに色々な意味で まずいい態度だと思まますまず一つ目は、やはりムン大統領は自身にやましいことがあると思っているのではないかという疑念を生んでしまうことです。自身が清廉潔白、誰に対しても恥じないのであれば、ユン・ソン・ギョル氏が何を言おうと、大前自虐として、ユン・ソン・ギョル氏が何を言おうと構わない、私自身にやましいところなど何もなく、 一点の曇りもなく清廉潔白だ。調べるならどうぞ調べてくれぐらい言った方が良かったのではないでしょうか。ムン大統領にも当然疑惑はあります。土地投機疑惑です。自身の引退後の居住地用として土地を農業用として購入。一年もしないうちに宅地用に変更したという疑惑もあります。韓国では農地用の土地は 宅民用によっては痛い真実をつかれて逆上したとしか見えませんね。さらにまずいことがもう一つあります。文大統領がユ ン, ソンギョロ氏の発言に激怒したことにより、韓国国民にやはり次期大統領はユ ン, ソンギョロ氏で決まりだと思わせてしまうことです。文大統領が イ・ジェミョン氏が勝つと信じていれば、ユン・ソン・ギョロ氏が何を言おうと、まあまあ、まだ大統領になれると決まったわけではないですし、とりあえず勝ってからおっしゃってはいかがですかと余裕の発言をすればよかっただけではないでしょうか。ムン大統領がユン・ソン・ギョロ氏の発言に過敏に反応したということは、他ならぬムン大統領自身が、イ・ジェミョン氏に勝ち目はない。残念ながら、 次期大統領はユン・ソン・ギョル氏になるだろう。革新政権は私で終わりだと思っているからなのではないでしょうか。仮にムン大統領がそう思っていなくとも、周りにそうなのではないかと思わせるには、十分すぎるほど十分な過敏な対応だったと言っていいでしょう。いまだ先がわからぬ大統領選ですが、もしかしたらこのムン大統領の過敏な対応が、 行く末を決める重要な要素となるかもしれません。ムン大統領が焦る気持ちはわからないでもないですが、未だ王朝時代に生きている韓国の宿命として、退任後の習慣は粛々と受け入れるほかないでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも、